2021年5月またしてもイスラエルによるパレスチナエスニッククレンジングの大攻撃が始まりました欧米メイストリームメディアはハマスによるロケット弾の始まりかのような報道をしその後はまるでハマスとイスラエルの双方が争っている戦争かのような伝え方でハマスの攻撃やイスラエル側の被害を強調しましたしかし実際はイスラエルとパレスチナの戦争でもユダヤ教徒とイスラム教徒の戦争でもありません私たちは真実を正しく知る必要があります これはイスラエルによる一方的な違法入植と民族大虐殺、エスニッククレンジングです。こちらは政治アナリストのオマール・バダール氏のツイッターです。1. パレスチナ人への暴力、占領、アパルトヘイトが続く現状。2. イスラエルによる住居選挙、認知、発砲がエスカレート。3. 一部のパレスチナ人の暴力的な復讐。4. それに対するイスラエルの大虐殺での報復。3. から報道するのであれば視聴者を誤った方向へ導くことになる。と続っています。 こここちらのの中東歴史研究員もニューヨーーヨク・タタイムイムズやロに起こってていいるととを正しく書く書べきだ訴えています。アメリカのバイデン大統領はイスラエルには自国防衛の権利があると言ってイスラエルのパレスチナ人大虐殺を非難しませんでしたがそれならばパレスチナ人だってイスラエルの違法入植とアパルトヘイトエスニッククレンジングに堂々と自国防衛する権利があるはずです。 ハマスのロケット弾はこうしたことへの抵抗なのですからバイデン大統領が言う通りパレスチナの正当な権利なはずですイスラエルによるアパルトヘイト誘拐・リンチ襲撃・発砲沙汰は1948年イスラエルが作られてからずっと続いていますしかし今回のハマスの報復はそれらに加えエルサレムのシェイクジャーラ地区に住むパレスチナ住民の立ち退き命令それに対するパレスチナ人の抗議活動への弾圧エルサレム旧市街にあるアルアクサーモスク襲撃 他にもイスラエル内にいるパレスチナ人に対する集団暴行やパレスチナ人経営のお店への攻撃、こういったことが急激にエスカレートしたことへの抵抗なのです。ご覧いただいているツイッターの投稿はすべてハマスのロケット弾報復の以前の出来事です。ハマスは欧米メインストリーンメディアにはテロリスト組織だと言われていますが、ガザ地区のパレスチナ人たちによって選挙で選ばれた政党です。かつてはイスラム国家樹立を訴えていましたが、 現在はまず、イスラエルの支配から解放されることを最優先としています。イスラエルがしていることは第二次大戦中にナチスがしたことと同じです。南アフリカのアパルトヘイトと同じです。アメリカ、カナダ、オーストラリアが先住民にしてきたことと同じです。欧米諸国がアフリカやアジアの国々を植民地支配していた時と同じです。ハマスをテロリスト組織と呼ぶのなら、イスラエルはテロリスト国家と呼ぶべきでしょう。繰り返して言います。 これははユダヤ人人とアラブ人の戦争などではありませんイスラエルの一方的な支配とアパルトヘイトと民族クレンジックですパレスチナ側はあくまでもイスラエルの支配に対する抵抗なのですご覧いただいているツイッターの投稿はすべてハマスのロケット弾報復の以前の出来事ですしつこいようですがこれは双方の争いごとではなくアパルトヘイトで人権を奪われ日常的にイスラエルの暴力に怯え 今後も秩序にも守られない人々が決死の思いで立ち上がった抵抗とそれを抑えつける支配国の大虐殺の構図ですバイデン大統領が言う防衛と権利があるのはむしろパレスチナの方ですイスラエル建国の名目はホロコーストで犠牲になったかわいそうなユダヤ人のためということですが実際は欧米のザイニストの野望でしかありませんはっきりさせておかなくてはいけないことは欧米のザイニストとユダヤ人とは別物だということです ザイニズムは1800年代後半から始まった政治思想で世界のユダヤ人はイスラエルに集まらなくてはいけないとするアイデオロジーですそしてその政治思想を持つ人たちがザイニストと呼ばれていますザイニズムのムーブメントの始まりはすべてのユダヤ人はナショナルホームランドを作って集まらなくてはならないという運動からでしたがナショナルホームランドをどこにするかが問題でしたウガンダアラスカマダガスカルなどの案がありましたが 1897年ザイニズムの最初の国際会議が開かれそうだ戦書にもあるんだからベツレヘムエルサレムがあるパレスチナにしようとなったわけですそこからがパレスチナ人の悲劇の始まりでしたそしてその悲劇が現在まで続いています同時にイスラエル国家は若い世代にザイニズムの思想を植え付けています18歳以上の男女には兵役の義務もあります軍隊に入ることを拒めば刑務所へ送られてしまいます もちろん軍隊ではザイニズムの洗脳を受けることになりますそうやってイスラエルはアパルトヘイト国家を強めてきたのですそしてアメリカはこれまでに2360億ドルもイスラエル軍に援助してきましたそのおかげでイスラエル軍は世界最先端の武器を装備していますパレスチナはもともとパレスチナ人のものでしたユダヤ教徒のパレスチナ人もキリスト教徒のパレスチナ人もイスラム教徒のパレスチナ人も平和に共存していました そこへ突然ザイニストたちが侵入してきて、最先端の武器を揃え、先住民を排除しているのです。パレスチナ人の住居に侵入し、パレスチナ人を追い出し続けます。そして何もしていないパレスチナ人たちに集団で暴行し続けます。これがパレスチナ人たちの日常に起こっていることです。そんな暴撃非道に抵抗するため、ハマスがロケット弾を打ち込んだ途端、イスラエルは大虐殺をもって報復を始めました。 11日間に及ぶ大空襲の末パレスチナ人の死者は少なくとも254人イスラエルは12人変わり果てたガザの街はこんな様子です2014年のイスラエルのパレスチナ人大虐殺の際も世界中でイスラエルへの BDS 運動が起こりましたがアメリカイギリスフランスドイツカナダなどはイスラエルに対する BDS に反対または禁止しています欧米政府がイスラエルの犯罪を支援するのはイスラエルが欧米政府にとって必要だからです 欧米政府はイスラエルに対する BDS を「それはアンタイセミティズムだ」「ユダヤ人に対する差別は許さない」とザイニストとユダヤ人を一緒くたにして人種差別かのように人々を混乱させザイニストを守ろうとしていますしかしイスラエルに対する BDS はユダヤ人に対するアンチとは全く違いますパレスチナ全土をイスラエルにするためにイスラエルが行っているパレスチナのエスニッククレンジングを行うザイニズムに対するアンチであってユダヤ人に対するアンチではありません また全てのユダヤ教徒がザイニストだといいうわけでもも決ししててありままませんユユダヤ教徒もユダヤヤ教教徒徒はザイニズムを否定しますすとと訴えていますところがこんな大虐殺が繰り返されているさなかにもバイデン政権はイスラエルへの7億3500万ドルの武器売却を承認しましたトランプだろうがバイデンだろうが共和党になろうが民主党になろうがアメリカのやっていることはいつも全く同じですフランス政府ももちろんイスラエルを支援しています マクロン大統領は BDS どころか反イスラエルデモまで禁止しましたさらにフランスにあるパレスチナを支援する協会アソシアション・フランス・パレスチン・ソリダリテの代表を拘束しましたイギリスも同じですアンタイ・アパルト・ヘイトアンタイ・ファシズムで知られる労働党の党首だったジェレミー・コービン氏はパレスチナを擁護するメリに党内のクーデターに相次いでしました アンタイザイニズムを訴えたデビッド・ミラー教授もプロザイニズムの大きな力から魔女狩りにあっています。パレスチナを擁護しイスラエルを批判すると欧米社会では仕事を失うようです。ロシア、イラン、中国、北朝鮮のことはどれだけ批判しても叩かれませんが、イスラエルを批判すると途端に白羽の矢が立てられます。これが欧米のデモクラシーです。 その欧米のザイニズムの思想に大きく貢献しているのがキリスト教プロテスタントのエバンジェリカルです。ドイツにはかなり力を持ったエバンジェリカルの組織があります。またエバンジェリカルはアメリカの中で最大の宗派で政治にも大きく関与していることが知られています。Instagram も Facebook も Twitter も YouTube もアメリカ政府のためにアメリカ政府の都合の悪いことやパレスチナの真実を伝えようとする人たちをきちんと監視し処分しています。 欧米メイストリームメディアも日本のメディアも中国は恐ろしい監視社会だとばかり報道していますが実は欧米諸国の方がその何十倍も何百倍も我々を監視しているのです2016年のことですがサッカーの試合でスコットランドのセルティックがイスラエルと対戦する際セルティックのサポーターがパレスチナの国旗を振っていたことでセルティックは欧州サッカー連盟から制裁金を課せられました幸い制裁金を上回る多額の募金が集まりましたが 中東のイスラエルがヨーロッパリーグでプレイしていることも含め EU がプロイスラエルだということが伺えますなぜそれほどまでに欧米政府はイスラエルを擁護するのでしょうかそれはイスラエルが欧米政府にとっての重要な中東の軍事基地のようなものだからですこちらのサイトにはどの国がイスラエルに武器を売っているかが書かれています1986年上院会議でジョー・バイデンはアメリカの利益のためだとはっきり言っています そして、イスラエルへつぎ込んだ資金は最高の投資だったとパレスチナ問題は解決策がないように思われがちですが問題は至ってシンプルです。 セルティックのグリーンブリゲイドは再びパレスチナの国旗を掲げてパレスチナ支援を表明しました嬉しいことに今も世界中でパレスチナソリダリティのプロテストが起こっています各国政府にイスラエルへの BDS を訴えたりイスラエル大使を追い出すように訴えたりしてパレスチナの解放を呼びかけていますまたこれまでにないほどの多くのユダヤ人イスラエル人がパレスチナを擁護するため声を上げ立ち上がっています 私たちにできることは草の根の力を持って各国政府へ訴え続けることですパレスチナが完全にイスラエルの脅威から解放され平等な人権と自由と平和を取り戻すまで訴え続けることですこちらはレバノンのクリスチャン歌手ジュリア・ボトロスがパレスチナ人たちの抵抗をたたえ歌った歌です 「あなたは」「えいや」「えいや」「えいや」